そうですねせっかくのチャンスだ本気を出して俺を楽しませてくれ投稿も一つの選択だよ俺は敗者に優しいからね 雪を舞え えー、よ, よーかこーこーくここもえよにくっえこええっ、うん、<笑>くっえっえっえっっえっっ それえよっこっちだ。